こんにちは、スーパーアクションセリアる野菜です今日ご紹介させた商品は黒田沼さんのボディサーモンになりますパッと入れていただくヒートベストになります、はい、こちらこの背中にですねこのように入れていただいて、はい、このポケットにバッテリーを入れていただくようになりますでこのバッテリーでこれでスイッチオンですねこれで今46度連続8時間いきます これで56度連続6時間三段目で、ね、62度連続5時間ですねこれが業界最高の温度68度連続4時間になります受け入れていただいてもう温かいですねはい。こちらベストとこの機器セットで 12,900 円で販売しておりますので皆さんよろしくお願いします